ステップ5、量子の挑戦、クワントムチャレンジ量子師の信号としては、まずはそれが単一の格子ぐらいのレベルではするでしょう。強い光にはそれがまあ、フォトンたくさん使ってるんですけれども、量子の信 号, 信号としては、格子1個ずつには、1つのキューベットにはエンコーディングするんですが、まあ、若干異なるケースもあるんですけれども、とりあえずこういうふうには考えてみましょう。 ですが、えっと、一番大きな問題は、フォトンがなく し, てしなくしてしまう場合があるんですよね。それはまあ、信号としては同じことにはなってるんですかね。ですが、それが、まあ、工程の場合には、信号が強いから一つの格子だけをなくしてしまうと、それはまあ、若干信号のレベルが下がるかもしれないんですけれども、それが大きな問題にはならない。 でも、量子の場合によるのは、それがと、キュービットは一つになっているから、その量子ビット、そのキュービットの通信ができなることが、それがまあ大失敗なんで、それは重要なデータはなくしてしまうんですね。ですけれども、どうやってこの格子のなくしてしまうことには、それがどんな対策にした方がいいでしょうじゃあ、まずは、えっ、ー、と、 増幅なんですけれども、古典の場合にはそれ が, がと大きな技術だったんですが、それが重要なことなんですよね。ですが、それが、漁師の場合には、それがと単一 の, の更新なんですけれども、それはコピーできるかどうか、そうするとそれが独立になっているかどうかは重要なポイントですね。まあ 直行の状態だけ の, の場合にはそれができるんですけれども、例えば0の状態と1の状態なんですが、重ね合わせとかにンタングルされている状態が、それがコピーには直接できないんですね。で、まあ、それが、えっと、2二 の, の状態 な, なんですが、それが、我々はと今のコピーしたい、あるいは通信したいものが、それがわからないなら、それが、えっと、コピーは不可能です。 まあ、基本的にそれが C ノートとかを使ってやってみるんですけれども、それがエンタングルされる場合はありますよね。漁師も連れになってしまう。で、そうすると、そのと格子がなくしてしまうと、そのエンタングルにされているコピーもそれが問題に行うでしょう。で、えっ、ー、と、これが、あの、漁師、えっ、ー、と、 複 製, 複製不可能な定理なんですけれども、これがコピーはできないといのはと前のレッスンに証明したんですよね。ですが、これが、じゃあ、とりあえずそれ が, それが不可能な前提としてはこれがやってみましょう。ファイバーにはと一つの格子を通してみて、それができるかどうか。じゃあ、えっと、それが、 送信側から受信側まで成功することの確率は、こういうふうには計算できますよね。10のマイナスアルファ L 割る10乗なんですが、この場合 だ, だったら、アルファが DB、とロス t per kilometer なんですが、L は距離なんで、km としては。で、まあ、例としてはこれが、例えば1 0 0 0キロとデータを通信したい場合にはどうなるんでしょう まあ、計算しやすい、するためには、えっ、ー、と、ロスとしては 0.1dB per km に, にしてみましょう。これが、まあ、今の、の、えっ、ー、と、光ファイバーよりすごくいいファイバーなんですけれども、まあ、例としては悪くないんですが。そうすると、まあ、この 0.1dB×1000km だったら、0.1×1000 イコール100でしょ。 で、それが、われら10 な, な, なので、これの確率は10のマイナス10乗。それが一つの格子はインプットして、そ の, その格子が受信側にた正しく届くこと、確率、それがと、それの確率は10のマイナス10乗。で、これが、例えば、1秒あたりにはと格子が一つを作っている装置を使ってみれば、それが、 どのぐらいかかるんでしょうかね一つ の, の, の格子が正しく重心側に届くか。まあ、それだったら10のマイナス10乗なので10の10乗秒かかってしまって、それがと10 317年間かかるんですよね。それが。<笑>と連続でと単一の格子 は, は, は発射す る, すると、と 確率的には300年間待たなければならないんですね。じゃあ、その問題はどうすればいいんでしょう。それが、あの、ロスの問題だけ、ね、じゃないんですけれども、他の問題があるんですが、例えば、えと、キューベットには突然にはパウリーエローがなう場合とか、あとはディコヘエンスもありますけれども、あと、例えばこれが、 De-phasing. それが位相緩和なんですが、あとは relaxation. これも緩和なんですが、それがエネルギー緩和とかと考えるんですね。で、これが、えっ、ー、と、漁師通信の一番大きな問題 な, なんですけれども、その lost と, と、えっ、ー、と、air になっている場合にで、それがどうすればいいのか、それが次のレッスンの中心ですね。それが、あと、漁師中継機、repeaters ーーになります。で、えっ、ー、と、long distance 距離としてはそれがどうなるでしょう。 Quantum problems require quantum solutions。としては、と量子の問題がが、と量子の解決の手法も探せれ探さなければならないんですね。そうするとそれがえっと次のレッスンの中心になります。